皆様ごきげんようふさめですキャラクターボイスはゆずゆかりでお届けしています2月10日今月の天の日は岩野夫博士の陶器集中講座野菜三重師の仲間モンスター大特訓でしたイベント期間中に勝利するとバッジパック2時がもらえるらしいですので皆さん忘れずにゲットしておきましょうバンマの塔3の祭壇で自己新記録が出ました その結果、妖怪385ポイント足りないが誕生してしまいました。助けてチェンソーマン。1の祭壇で、ポイントの上積みを狙ってみました。これはいけたんじゃないでしょうか。妖怪385ポイント足りないが、妖怪217ポイント足りないに進化しました。悔しいので、もう一回3の祭壇にチャレンジしてみました。